監督ラボのお時間ですはいというわけでこの動画も福袋動画ですはいで今回私が購入しましたものがこちらえー、銀だっこですねはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですね2021年福袋動画銀だこ編ですどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですね買ってきましたこちらの福袋買わせていただきました こんばんいきますよーカメラ OK 音 OK 役者 OK よースタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です 福袋動画2023年。第4弾。はい。というわけでですね、福袋動画2023年、ラストです。えー、今年はですね、4本動画を投稿させていただきました。今までに比べてすごく少ないのですが、今回はですね、最後にお勧めしたい福袋を紹介させていただきたいと思います。はい。ラストを飾るのはこちら銀だこでございますありがとうございます今まで赤だったんですが、今回は黄色ですそれはなぜやめてそれは なぜかと言いますと、1日に銀だこ袋買おうと思ったんですけども、いつも通ってる道はですね、閉鎖されておりまして、たどり着きませんでした。え、監督めちゃくちゃ方向音痴で、え、これは語ると長くなるので、今回は走ります。はい、この銀だこさんにつきましては、毎年値段は固定、中身も固定、今回で4回目なんですけども、やっぱね、みんなやっぱり物価の高騰だったり、いろんなことがあってですね、内容がしょぼくなったり、価格が上がっていたりしておりますが、銀だこさん、今年も相変わらず、全くもって、内容は一層でございます。初めて の, 3000円の 袋をげていいいきたいと思いますラインナップは3つ監督が買えなかった絶対お得な福袋1000円そして監督が今回購入しましたとにかくお得な福袋そして一番グレードが高い一番お得な福袋5000円。 まずは目に大きく入るのが恒例でございますタコ今回で4回目ですねちなみに今撮影が23時31分さすがに今からタコ飯食ったらお腹がやばいのでこちら朝イ食べたいと思いますはいでは他の中身見ていきたいと思いますリンダコさんからのラブコールでございますはい違います ちなみに今もからです今回のメインとなるのがこちらでございます箱船一船引き換え券でございますこちら3000円のものはですね234号67枚というわけで7船交換することができます本当はですね っていう感じなんですけども、えー、監督ですね昨年やらかしたんですよミストがですね5個ドトール4枚チケットを引き換え忘れました。えー、今回は7枚それをですね期限が6月30日7月までに使い切らなければ紙とかします。正直めちゃくちゃ自信がないです。使い切れるのか頑張ります。 というわけで、こちらの引換券なんですけども、もう今からすぐ使えます。1月1日から使えます。6月30日までですね、有効期限の延長はございませんので、ご注意ください。全国の銀だこ店にてご使用いただきます。通常商品以外のコラボ商品等は、使用が対象外となります。続きまして、こちら3000円のものにはですね、3枚入っております。スタンプ1個、プレゼント券。で、監督、この銀だこスタンプカードですね、2枚持ってたんですけども、昨年、なくしました。<笑> 2つとも。い なんでなくすのなんでなくすのというわけで、今度銀だこ店に行った時に、スタンプカードを作っていきたいと思います。そして最後です。こちら、素敵な1円になりますように、銀だこタコクーポン2023。こちら、毎年入っております。1月から毎月1個100円割引できます。ということは、まあ、これをね、全部使いますと、1200円分得というわけですね。まずは、これですね。これ、倒してから余裕があったら、いや、多分使わないでしょうね。 というわけでですね、シンプルザベストこの銀太子福袋買い始めて今年で4年目です。内容全く持って買りません。銀太子さんもです、ね。全く買いませんともう大々的に告知を打っておりますので、まあその通りです。ありがとうございます。2024年も全く同じものよろしくお願いします。はい、というわけでですね、どれくらいお得かと言いますと、まずですね、こちらをですね、全部使い切った場合、最大で2005円お得です。それが3000円で買えます。ちなみに全部使い切った場合、1200円。そして、このタコメチですね、価格が380円。これ全部と、これと、これ、すべてひっくり この3000円コースはなんと3585円お得ですというわけで銀だこは好きな方はですね是非ともお近くの銀だこ店行ってみてはいかがでしょうか監督が行って店舗などで1月2日で一番お安いものがなくなっておりました1000円35000円銀だこを食べる方は是非ともお近くの銀だこ店に足をおやめに福袋動画今年はですね数を減らしまして4本動画を撮りました興味がある方はですねこちらです、はい ミスト福袋、ドトール福袋、イオン福袋、そして今回の銀ダコ福袋ありました。興味がある方はぜひ概要欄までご覧ください。また、2019年から19、20、21、ね、福袋動画たくさん出しておりますので、 こんなものがあったんだならっていうですね、えー、興味がある方は、ぜひとも、監督ラボの動画、検索欄にですね、福袋動画、福袋回復入れますと、もうずらんと、たぶん50本以上出てきますので、興味がある方は、ぜひともご覧ください。また、チャンネル登録していただきますと、嬉しいです。そして、いいねいつもいつもありがとうございます。ども励みになっております。見たよいいね押していただきますと、嬉しいです。というわけで、また、次の動画で会いましょう2023年、頑張っていくぞというわけでですね、2023年福、福袋動画、 さあ、足つった色が変わっていま…いぶ<笑>これ…逆にこっち側にするか…<笑>銀だこ福袋